オー、oh, oh, アイロビフェイロビフェイオーアイああクアイトークスミさん女性はダメだと思います照名全然集まらないよ気にあけちゃうどうすればいいぞなでもあと2日じゃそんなに集まらないよそうだよねそれならいい手があるよこっちは私たちに任せてそっち頑張って